今日は日本語の会話について話をさせていただきたいと思いますこちらは日本語 MAX で私の名前はラビですよろしくお願いします、えー、皆さんは普段は日本語の会話についてどう考えていますか単語を最後まで覚えなければならないんです文法表現を最後まで覚えなければならないんです N2N3 を N2N3 の言葉とか表現などを覚えないまでは会話ができないんです。日本人と会わないと会話ができないんです。文章を全部最後まで勉強しないと会話ができないんです。そういう方々のためには、そういう人々のためには、そう思っていらっしゃる学生さんのためには、このビデオを作りました。このビデオを最後まで見てください。えー、私はなるべく あのできるだけ簡単な日本語を使うようにしていますだから N4N5 以下はあんまり分からないと思いますけれども N4N3N2 ぐらいあの勉強していらっしゃる方々はこのビデオの全部の日本語が分かると思いますけれどもよろしくお願いしますでは始めましょう、えー、っと会話をあの上手に話せるためには 何が必要ですか何をしなければならないんですか何をしなくてはいけないんですかそれはあの長い話になりますけれどもあの私はなるべくそのあの10分ぐらいのビデオに入れ込むように頑張ります、えー、皆さん最後までこのビデオを見てくださいこのビデオの中では今日はあの3つのところをご紹介させていただきます、えー、とその3つのところを乗り越えればその3つのところだけを 練習すればあのすごい上手に上手というかあの自分が分かっている日本語だけであの会話が簡単な会話ができるようになります、えー、まずは最初の一番大事なポイントですそれは聞いてわかるです聞いてわかるということです聞いてわかる皆さんあの一番その例えば 自分のレベルはあまり高くないんですけれどもこれぐらいの日本語が分かりますそのビデオを見てください例えば自分のこの今のビデオを最後まで見ていても大丈夫ですしえっ、ー、と YouTube などで簡単な日本語が流れてるビデオなどを見てそれを聞いて分かっていてください分からなければあの途中でストップしたりとか途中でやめたりとかしないでください、えー、皆さんは一番 大事なところはその流れてる日本語普段の日本語を聞いてそれを繰り返して話していただくとだんだんだんだんそのえっ、ー、と自分が表現したい自分の中の内容を簡単な日本語で伝えたいということに上手になりますはいそれはあの一番大事なところで聞いてわかるということです その次は2番目のポイントです。それはあの自分で簡単な日本語だけの文章を作ってみてください。えー、普段は皆さんは例えば N2 とか N3 を勉強している学生さんはあのー、すごい難しい 文, 文章を見てそれを自分の会話に入れて会話をスタートしたいです。それはダメです。なぜかというと、あのー えー、と自分の難しい自分がわからない日本語を使って難しい文章から会話を始めると会話が進まないんです会話が成り立たないんです相手がそのレベルだと考えてしまうんですあの高いレベルだと考えてしまうんですだからその高いレベルの日本語を使ってしまってでもともと自分があの せっかく高いその 上, 手なその上級な文章から始まっても、あのー、その会話がその次進まないんですだからここでのおすすめは一番簡単な文章から始めてくださいそのビデオの最後にはいくつか の, その例を出して私はあのー、簡単な文章はどのように作ることができるかというと、あのー、その例を出しますのでそれを見てください そして3番目のところはとてもとても大事なところです。それは相槌です。相槌相槌という と, あの、えー、と、会話が流れているところ、例えば相手が自分についていろいろなところを話しています。その相手の話を聞いているときは答えを出さないといけないんです。例えばはい、い, いえ、なるほど。 そうですねその通りですねうーんあんまりわからないんですねそれ違うんじゃないんですかというような相づちを出さないといけないんです相づちのためにはあの皆さんはわからないまま「はい」と言ってしまうそれもダメです話が最後までわからないまま「はい」と言ってしまうのであれば相手が全部の話が分かっていて、えー、それを賛成しているというような意味になります だからあの皆さんはその3つ目のポイント相をあを一番重要一番必要というところというように考えてください相槌の例としてはあの例えばですねあの日本の、えー、と食べ物について教えてください日本のビルについて教えてください日本について教えてくださいあるいはもっともっとその 簡単な文章も作ることができます。例えば、えっ、ー、と、お住まいはどちらになりますかお住まいはどちらですか日本のどこから来られていますかというような簡単な文章から始めて、そしてその答えに合図値を出すようにしてください。それだけが会話の一番基本的なポイントです。それは会話の一番重要なポイントです。えー、それ以外の 押しないといけないところがたくさんありますけれども、私はあのそそのこのビデオはすごい長いビデオになっちゃうんですから、あのそれをまとめるようにします。例えば、一番大事なのは慌てない、焦らない。というのは、慌てると焦るというのは、パニック、パニックしてしまう。あのえー、と緊張してしまう。 というところを考えてください。そして、えー、ともう一度まとめるんですけれどもあの、簡単な文章を使ってみてください。そして、えー、最後に合図地をちゃんと出せるようにしてください。えー、皆さん、このように日本語マックスのビデオをずっとずっと最後まで見てください。えー、これからはあの、えーと、インタビューのテクニック、インタビューの中では、例えば2結局業にインタビューのために行くと、どのようなことが聞かれるんですか、どのような答える。 答えができるんですかというようにあのいろんなその部分的にはビデオを作りますのでよろしくお願いします例えばですねあの自己紹介、志望動機、自己 PR 自己紹介はみんな分かると思いますけれども自己 PR はあの自分の強み自分があの難しいところ難しい仕事の中で は, ではどのようにうまく乗り越えられるというような部分です そして志望動機、死亡動機というのはあのどうしてこの会社に入りたいのですか、えー、っとこの会社に入ってどのような仕事を し, したいのですかどのようにあの難しいレベルをあの乗り越えて自分を成功に導くんですかそういうようなところが死亡動機になりますそれ以外でも例えばあの、えー、っと自分の将来の 夢について教えていただきたいんですというようなところをカバーしますだからあのこのようにあの日本語マックスのビデオをずっとずっと見てください我々のビデオをサブスクライブしてくださいよろしくお願いいたしますありがとうございます